突然ですが、あなたはコーピングを知っていますか、うん、そしてコーピングをしていますか、うん、皆さん、こんにちは。荻上植え樹です。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク。今日はコーピングをテーマに取り上げたいと思います。うん、コーピングというのは心理療法に使われる言葉の一つで、うん、対処法というような意味を指す言葉なんですね。うん、私たちは 日常の中でいいろんなスストレスにさらさられていますそうしたストレスにさらされた時に場合によっては心の調子を崩したり体の調子を崩したりなかなか日常がうまくいかなくなったりあるいは、えー、イライラした結果他人に当たるなどの行為をして関係性を崩してしまうということが起こりうるんですねそうしたようなことにならないためにコーピングというこうしたことが心理療法の中では取り入れられているんです ここに1冊の本があります、えー、折れない心がメモ1枚でできるコーピングの優しい教科書という本ですこれはいろいろなコーピングについて書かれた本の中でも一番わかりやすい本じゃないかなというふうに思っています、うん コーピングというのは認知行動療法というセラピーの手法のうちの一つにも位置づけられていましてどういったことなのかというといろんな刺激がある中で特にその人のストレスになるような現象というのがあるんですねそうしたストレスにあった時に人は認知を変えるつまりそんなストレス大したことないとか相手は別に自分のことを責めているわけじゃないというふうに認知を変えるという方法もあればそのストレスを受けた時に対処法を取り入れることによって対応を変えていく ストレスを受けた時の行動を変えていくそういったようなやり方が両面あるわけですねでこのコーピングというのは認知面でも行動面でもそれぞれのやり方があるということになります例えば皆さん仕事をしている時にちょっと疲れてきたそろそろ疲労を回復させたいでも仕事あと何時間かあるそんな時に例えば LINE で友達とやりとりをしたり 例えば近くのコンビニに出かけて行って飲み物を買ってきてそれで一服したり人によってはタバコを吸ったりあるいはちょっとお散歩をしてきたりそうしたような対応をしていると思います。それも立派ななコーピングなんですねこういったコーピングというのは日常のストレスを緩和する上で誰もがやっているとても重要なものです。 でも実は状況などによってこのコーピングのレパートリーが少なくなったりコーピングレパートリーが通用しなくなってしまう人というのもいるんですそういった状況になってしまうといろいろな精神的な病に陥ってしまうことも少なくないんですね例えば僕も数年前にうつ病になりましたうつ病になった時はコーピングレパートリーが本当に少なく貧しく具体的な対処がほとんどできない状態になっていたベッドから動くことができずにずっと寝っぱなし でも寝るというのは充電ではなくて自分にとっては漏電だったんですねずっとずっとしんどい状況が続いていくそうした中で一歩ずつコーピングを増やしていくということができることによってなんとか生きるということを続けることができたんですね例えばお茶を入れて飲む温かいお湯を沸かしてお茶を立ててそれをじっくりと味わって飲んで体が温まっていく様を実感していく 例えば嫌なことがあった時にそれをメモをしておいて次に友人に会った時にそのメモに基づいて話を10分間集中的に聞いてもらうそういったようないろいろなやり方を取ることによってその人のストレスというのは緩和されていくどんなコーピング手段がその人に合ってるかというものはまた人それぞれだと思うんですでもよく認知行動療法の世界で言われるのはコーピングは質より量とにかくたくさん 細かなものでもいいので水増ししてもいいのでたくさんの手段をストックしておきましょうということが言われるんですねこの本の中でも例えば行動的コーピングとそれから認知的コーピングというものに分けてですね認知を変えるためにどうすればいいのかそれから行動を変えるためにどうすればいいのか そのレパーートリーが山ほど書かれていますで例えばお茶を飲むといった時に僕の場合は緑茶を飲む紅茶を飲むそれからアップルティーを飲む、えー、ピーチティーを飲むそれからほうじ茶を飲む三品茶を飲むなどなどいろんなお茶をバリエーションを分けておくことによって今日は何々茶でコーピングというようなコーピングの種類を水増しすることができるんですねでもこういうふうに水増しすることによっていろろな日によって違う気分というものにより良いケアをすることもできたりする で、重要なのは、こういったコーピング手段を目標100個以上メモをしてみるということなんです。そうすると、自分にどんなコーピングレバートリーがあって、どんなコーピングレバートリーが少ないのかということもわかる。で、例えば友達に話すということがコーピングになる人もいれば、人と会うのはしんどいから、一人でいて何かをするということがコーピングになる人もいます。ただ一方で、僕もゲームとか、映画とか、漫画とか、インドアでする。 趣味というのはたくさんあるんですけれどもそれらをやる体力がないから人に助けてほしいというような時のコーピングも必要になるでもかつて友達が少なかったので人に助けてもらうコーピングというのがやりづらかったんですよねそうした時にそういったコーピングを長期的に増やすことを目標に据え て, てどうすればいいのかということを考えることもできたりするわけです 職場によっては、あるいはその人の環境によっては、こういったコーピングが周りで禁止をされているという状況もあるかもしれません。分かりやすくは学校の校則、学校ではゲームとか漫画とかスマホとか持ち込み禁止ですよね。あるいは他のクラスの教室に入ってはいけない。休み時間でも廊下には物を取りに行ってはいいけれども、他のクラスの友達と話してはいけない。あるいは5分前行動で休み時間とも家でも、えー、なるべく自分の机と椅子で。 過ごさなくていけないそういったようなことがルールで設定されているところ多々ありますそうするとこれは学校の校則によってコーピングが禁止されているということにもなるわけですねそうした状況というものは実は子どもにとってあるいは、えー、学校の先生を含めて同じようなルールがある職場だったら労働者にとって非常にストレスフルな状況を作っているというふうにも言えるわけです このコーピングという概念を知って自分がどんなコーピングをしているのかということ、どんなコーピングが必要なのかということを把握をしていく。そしてコーピングが許されやすい環境とそうじゃない環境に敏感になっていく。こうしたようなことを重ねていくことによって、より過ごしやすい社会というものを作っていく。過ごしやすい自分の時間というものを確保していくと。そういったことができるようにもなってきます。ぜひとも皆さんもコーピングレパートリー、自分にどんなものがあるのか、どんなものを増やせるのか。 また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。